猫背。あとは、膝の外側が痛い人。そして、ガニ股の人によく効くストレッチ、一緒にやっていきましょう。で、えっ、ー、と、今日はね、ここの、こここのね、股関節、ちょっとこの辺、大腿筋膜長筋っていうところ。あとは、ここの、ももの外側、長径じん帯って長い筋があるんですけど、ここが硬くなってしまうと、膝が外にね、 ねじれてしまうので、膝の特に外側が痛いことがよくあります。なので、膝の外側が痛かったり、あとは、猫背、反り腰、ガニ型の人は、ぜひ、このストレッチ、やってみてください。はい、それでは行きましょう。まずは、右足を前に出して、左足を後ろに伸ばします。で、右足は、膝の真下に足首くるように、もしこうなってたら、ちょこちょこちょこちょこちょこって歩かせます。 膝のの真下にに足首でこの右足ここ右を斜 め, 斜めにちょこっと動かしますで左手は床タッチして右手はこの右のももの上に乗っけていきます。でここのの状態でこの左足をちょこちょこちょこちょこっともしヨガマットの上でやってらっしゃる方はヨガマットから、ね、足が出ちゃうぐらい横に持っていきましょう。右にね後ろから見るとこんな感じ。 こここここれをちちちょこちょょの右足よりももっと右ぐらいです、ね、に持っていきますで。右肘を右のももにかける。これがスタート。でここから吸って、吐いて、じわーっとこの左手に体重をかけて、横向いていきます。そうするとここが、ね、すごく伸びてきますよね。はい、吸って、戻る。吐いて、 はい吸って戻る骨盤しっかりグッと入れますよ吐いて10回いきますねは い, を吐いて、はい、吸って戻る吐いて吸って戻る5を吐いてはい吸って戻る私横向きますね6吐いて 吸って、7吐いて吸って、8吐いて左のねももの外側骨盤の横ぐらいまで伸びてるのを感じていきましょう吸って骨盤ぐっと入れて9吐いて吸って10吐いて 吸って戻ったら、ラスト、吐いて、で、ここでキープしていきましょう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、ゆっくりと戻して、右足を戻しましょう。はい、そしたら、反対足いきますね。左足を前に出して、で、右足を後ろに伸ばします。 で、左のつま先は、左に、ちょっと、ちょっとね、こうやって、ちょっと、斜めに。で、このぐらい動かして、で、この右足は、左に、左に、左に動かします。で、右手は床タッチしていきましょう。左手は、左のももの上。後ろから見ると、 はい吸ってまだ る,、はい、る。3吐いてはい吸ってまだる。4吐いてじわっとこのねここももの横はい吸ってまだる。を吐いて。 吸って戻る6吐いて吸って戻る7吐いて吸って戻る8吐いてじわーっとももの外側は伸ばしてます吸って戻る9吐いて 吸って戻る骨盤ぐっと入れてね10吐いてはい吸って戻ったらもう一回ラスト吐いてじわーっとしてで109876543210はいゆっくりと戻しましょうほう一回ねお尻かかとに持ってきて、ね 少し緩めますはいそしたらもう1セットやっていきますね1回目で形動き方慣れてきたと思うのでここからが聞き時なのでもう1セット頑張ってやっていきましょうはいそしたら右足を前左足を伸ばす左足はちょこちょこちょこっと右に動かしてで右のつま先はちょっと斜めで右手をももの上にで左手に体重をかけていきます吸って 吐いて、左手。はい、吸って戻る。2、吐いて。左の手首痛くならないように、指でね、ぐっと弱まってつかみますね。3、吐いて。はい、吸って戻る。4、吐いて。 吸って戻る膝の真下に足首くるように5を吐いて吸って戻る骨盤グッと入れて6吐いて吸って戻る7吐いて吸って戻る8吐いて 吸って戻る九吐いて吸って戻る十吐いて、はい、吸って戻ったらラスト吐いてでここでキープします十九八七六五四三二一ゼロゆっくりと戻りましょう。 それで最後いきますねで手首あんまり痛くないようにこうやってね手首ほぐしながら手首ねこうやってべとっとつけると手首痛くなっちゃうので指の腹でぐっとヨガマット掴んでいきましょうそうすることによって手首が保護されますはいそしたらね今度は左足を前右足を後ろ右足左に左に左に左に動かして右手床ついて左の足先斜め。 45度ですね。で、左手はももの上。吸って、吐いて、右手に体重。はい、吸って戻る。2、吐いて。このね、右の骨盤の横からももの外側。吸って戻る。3、吐いて。はい、吸って戻る。骨盤しっかり入れて。 4吐いて、はい、吸って戻る、5吐いて、はい、吸って戻る、6吐いて、はい、吸って戻る、7吐いて。 吸って戻る、八吐いて。吸って戻る、九吐いて。はい、吸って戻る、十吐いて。はい、吸って戻ったら、ラストキープしますね、これでおしまい。吐いて。 横を見て、このね、下の方を伸びてるのを感じます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。ああ。はい、ゆっくり回って。はい、腰丸めて、腰緩ませましょう。はい。はい、いかがだったでしょうか。このね、 ここと、このももの外側、ここをしっかり伸ばすことによって、これがね、ここの筋肉がこうやって縮まって硬くなっちゃうと、お膝を外側にねじるようになるので、膝の外側が痛くなったりしちゃいます。あとは、ここがね、硬くなるのはやっぱりお尻の筋肉が弱くなってくると、お尻の筋肉の代わりをここで一生懸命ね、しようと思って硬くなっちゃうので、やっぱりお尻、 をしっかり使えるように、スクワットとかもやったり、外を一生懸命歩いたりっていうのはしていきましょう。はい、こちらのチャンネルでは、40代、50代の超忙しいママたちが、隙間時間でね、できるストレッチ、マッサージ、エクササイズ、骨盤低筋呼吸、ご紹介しています。もし、お役に立ったら、いいねボタン、そして、チャンネル登録、よろしくお願いします。10回できなくても大丈夫。3回でもいいので、ぜひやってみてください。それでは、 また